今回は「ガンダムマーク2」制作のパート80になりますそれではご覧ください前回の続きで筋彫りをしていきます やっとすじぼりができたのでマルモールドの穴を開けていきますほる作業が一通り終わったので。 ヤスリをかけて、パテで傷を埋めていきます。